このサイトはためになる科学論文ベースの教養講座ここため今回は BDNF についてお話ししていきますえ頭を良くする物質 BDNF の量を増やすための運動とはということでお伝えしていきますまず BDNF は頭を良くする物質と言われています BDNF は脳神経や機能の発達を促す、まあ、タンパク質だからですね。なので、頭を良くしたいという人は BDNF を増やすようにしましょう。では、BDNF を増やすためにはどのようにしたらいいかということなんですけれども、BDNF を増やすためには現在、運動が一番だと考えられています。 2007年のカリフォルニア大学の研究でも、まあ、運動が脳にいいんだよというような結果が出ております。そして、そのカリフォルニア大学の研究では、まあ、運動であれば、まあ、どんな運動であっても、ある程度 BDNF は増加しますよということも分かっています。とはいえ、まあ、運動といってもかなり幅広く種類ありますので、実際、どんな運動がまあ一番効率よく BDNF を増やすことができるのかと。 いいううこととが疑問しして浮かかぶのでではないでしょうかそこで今回は効率よく BNF を増やす6つのポイントについてお伝えしていきたいと思いますまず6つのポイントを全部挙げてしまいますと、えー、楽しむということ難易度が高いということ毎日継続するということ、えー、複雑な運動ということ、えー、あとできれば HIIT がいいということアウトドア なども、えー、おすすめということで、6つのポイントを挙げさせていただきます。では、1つずつ詳しく説明していきます。まず、楽しむということなんですけれども、とにかく運動を楽しむようにしましょうと。えー、そうすることで BDNF は、えー、増やしやすいということがわかっています。というのも、えー、脳を鍛えるには運動しかないと。 いう本の著者レイティ教授によるとですね、楽しみながら運動するとこの BDNF は出やすいんだよということが、えー、述べられています。で、楽しむことで脳の報酬系が活性化するのが原因なんじゃないかなというふうに今考えられております。従って自 分, が自分が好きなエクササイズを選んで実践するようにしましょう。次に難易度が高いという。 ことなんですけども、えー、難易度が高い運動、エクササイズをするとですね、安全な運動よりも危険な運動の方が BDNF は出やすいということが、まあ、研究上わかっているんですね。なので、ウォーキングなど、 よりも、例えば、ボクシングとか格闘技系のような難易度が高い、ハードな、危険な運動をする方が BDNF 出やすいので脳に、良いよということが分かっております。ただ、実際にそのボクシングだったりするとあの脳にダメージを与えたりしますので、まあ、その辺はちょっと注意しながらということですね。 で次に、えー、運動は毎日やりましょう。毎日継続してくださいねということがポイントとして挙げられます。週に2、3回の運動よりも、毎日体を動かした方が BDNF は出るということが分かっています。 できれば、まあ、筋トレなどのハードな運動を、まあ、先ほどのようにですね、毎日行うのが望ましいんですけれども、まあ、毎日そのハードな運動をするのもなかなか辛いよと、大変だよという方もいらっしゃると思いますので、そういった場合は、まあ、ハードな運動じゃなくても歩いたりする程度のウォーキングのような運動でも構わないということです。とりあえず毎日運動するようにしましょうということですね。次に、複雑な動きを するエクササイズを選ぶということですこれはマウス実験なんですけれども単純に回し車あのくるくるくるくる、えー、マウスが回る、えー、遊びというんですかねまあ映像見たことあると思うんですけどもそのマウスよりも複雑なエクササイズをしたマウスの方が BDNF が多く出たということだったんです。 なので、ランニングなどのこう単純な作業、エクササイズよりかは、サッカーとか、まあ、バスケ、野球だったりとか、まあ、ちょっと複雑な単純作業ではないスポーツの方が脳には良いということが挙げられます。そして次、HIIT を取り入れてみるといいよということで、えー、ご紹介していきます。 HIIT には BDNF の分泌量を上げる働きというのもあるんですね。強度の高い運動を短時間だけ行うことがポイントなんですけれども、えー、反対に、まあ、長時間の有酸素運動というのはストレスホルモンが、まあ、出過ぎてしまうので良くないというふうに言われています。従って、まあ、目安としては45分以上の有酸素運動は極力避けましょうと。HIIT とかは、まあ、非常に 短時間での、まあ、激しい運動になるので、まあ、そういった意味で HIIT おすすめということになっています。そして最後、できるだけアウトドアで動こうということです。この BDNF を作るにはビ、ビタミン D というのが必要になります。きちんと太陽の光を浴びて、ビタミン D の不足を補うように、えー、する方が良いということですね。ビタミン D はあの脳の健康にも欠かせませんので、えー、ぜひともね、 外に出て太陽など浴びたりするのがいいと思います。まあ、そういったために、あのーまあ、ウォーキングだったりっていうのも、まあ、一つの手段として結構おすすめなのかなということです。はいえー、では最後、まとめです。まず、毎日運動をするようにしましょうと。とそして、できればハードな複雑な筋トレなどを行うように。 していただきたいんですけれども、まあ、そうは言ってもなかなか難しいよという方は、ウォーキングなどでも構いませんので、毎日運動することで BDNF 増えていきますので、えー、脳, の脳がまあよく頭が良くなっていくということになっております。なので、あ, あくまでもまあ自分で無理しない範囲で、できる範囲でえ継続していただきたいなということでした。では、今回の動画はこれで終わりになります。 また動画を更新いたしますのでよろしくお願いします。動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ここためでは生活のためになる知識を配信しています。今回の動画がためになりましたらチャンネル登録といいねをお願いします。Twitter、Facebook、ブログでも配信していますのでご覧ください。それでは良い一日を。